演武開演開どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらチャンネル登録よろししくお願いしますこちら顕微のしずく甘酒アイスというものを食べてみたいと思います甘酒ということはあの飲む天敵ですねそして自分が唯一飲める食べられるお酒でもありますん、まあ、お酒というのかどうかちょっと怪しい部分の中身はこんな感じですねなんか なんか新幹線のアイスクリームってこういうパッケージに入ってるイメージありますけど そ, れそういう感じなんでしょうかやっぱり、うん、中身は、まあ、甘酒も白なのでバニラアイスとあんまり変わらないような気もしますねこの見た目はでは、うん、こんな感じになってますいただきます結構シャリシャリしてるんですね ね、甘さはしっかり感じられて美味しいですねアイスクリームなんですけど食感はちょっとシャリッとしていてシャーベットに近い感じがありましたねで口の中に入れるとクリームがとろけるとともに甘酒のあの独特な甘さが口の中にふわーっと広がってきて結構強烈にきましたねなので甘酒が好きかいい中で好みは分かれると思いますまあ苦手な人はソースも買わないとは思いますが 甘酒が好きな人には変わった食べ方がしたいという人にはぜひおすすめできるアイスですねシャリシャリとしていて体を冷やしたい時栄養を取るためにぴったりですね、まあ、アイスで栄養を取れるのかと言われるとちょっとうーんな部分もありますがでも美味しかったのでこちらの点数とさせていただきますシャリシャリ食感ですねもっと量食べたかったなご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです塩分減塩